でお送りください。 第一中学校の皆さん素敵な演奏とダンスをありがとうございましたご来場の皆さんどうぞ今一度拍手をお願いいたします今回の区民つりでは板橋第一中学校校庭にある買い物と交流の広場にて姉妹都市提携30周年を記念したカナダバーリントンブースや様々なブースが出展しています また、こちらの買い物と小売りの広場、板橋第一中学校校庭では、台風19号の義援金、募金箱も設置しております。ご協力をお願いいたします。